ダチョウ肉を使ったコンソメ風味唐揚げ材料紹介です約3人前ですダチョウ肉 300g 調味料としておろしにんにく小さじ2コンソメ顆粒大さじ1醤油大さじ1酒大さじ1片栗粉大さじ3薄力粉大さじ3油こちら分量がになってますまずはじめにダチョウ肉を一口大の大きさに切りましょう 細かく切れ込みを入れますこのように細かく隠し包丁を入れると唐揚げが柔らかく仕上がりますおろしニンニク、コンソメ顆粒、酒、醤油を加えます肉に味が染みるようによく揉み込みますラップをして冷蔵庫で1時間以上置いておきます 片栗粉と薄力粉を加えて混ぜます油を180度に熱し肉を入れます 強火のまま45秒から1分弱揚げます。子供が狐色になっていれば OK です。揚げすぎるとお肉が硬くなってしまうので注意してください。揚がった唐揚げを盛り付けます。 完成です。